はい、久しぶりに商品レビューをやってみようと思いますはい、えー、セリアで購入してきましたフックループ付き CB 缶カバーガスカートリッジカバーとなってますねこんな感じですフックやカラビナなどにかけられるループ付きの CB 缶カバーですね裏面です説明書いてて材質がポリエステル系ですねサイズについては約ですが 16cm 横が 25cm エコ商事さんの商品ですえ本製品は株式会社セリアとエコー商事株式会社が共同企画したものですと何かそんな説明ありましたっけこれがジャンコードですねはいえ、色はですね2色展開だと思うんですけど両方買ってきましたなかなか最近ですね欲しいなと思うものがなかったのでかなりスルーしてきたんですけど、まあ、今回はですね見た瞬間ちょっと欲しいなということで購入しました 基本的にですね、私の場合はレビュー系ユーチューバーだとは思ってませんので、あの、新商品だったらね、必ず買ってレビューっていう感じではないんですけど、まあ、自分の中で、あ、これお金出してでも欲しいなって思えるかどうかっていうのがですね、一番、あの、重要な判断基準でして、従って、今回も自分用に購入してみたということになります。はい。えー、なんでしょうね。まあ、このね、ループがついてるっていうところが大きな魅力なんですよね。 あの先日紹介したワッツのホットサンドメーカーカバーでしたっけまあ私の場合はスキレットカバーとしての方がよく使ってるんですけど、あれもですね、やっぱこういうループが付いてたので、まあループがあるとですね、あの物を引っ掛けたり、あるいはこれ自体を何かに吊るしたり、あるいは複数連結したり、まあいろんな使い方ができてかなりこうアウトドアでの可能性が広がるっていう印象が強いんですね。あとちょっとまあデザインのね、こういう 良くないかな、いかちょっとわかんないんですけどいいなとまあ自分の好きなカラーリングっていうんですかね配色っていうんですかねこのタグにしてもねこのステッチ模様っていうんですかねこういうものにしても自分がねいいなと思ったものはねもう迷わずやっぱ購入するのでそういったものはね紹介できればなというふうに思ってますじゃあ早速開封してみますはい、えー、こんな感じですね まあ、あの、予想通りなんですけど、悪くは全くないですね。なんか触ってみてがっかりっていうね、なんか妙にペラペラとか、ちょっと、えー、例えばほつれてるとかね、あると残念なんですけど、そういう印象は今のところないですね。まあ、ループの大きさが違うっていうのはね、たい100均クオリティの場合、普通、普通なんですけど、まあ、これは、だいたいそれはそうみたいな感じです。で、開けますとあ、マジックテープのね、幅がちょっと広めですね。 おそらくね、あの、100均アイテム使い慣れてる人はそう感じると思います。あ、ちょっと広めだな。で、内側こんな感じね。ポリコーティングされたような感じで、いいんじゃないですかね。まあ、ここに縫うとね、ここの穴が広がったり、破れたりしそうなあの感じってよくあるんですけど、これはそんな感じないですね。うーん、まあ、エコー商事さんですね。まあ、エコー金属と同じところですよね。なかなか素晴らしいなと思います。 でえガス管カバーですから当然 CB 缶につけるのが普通ですねで。これは同じくセリアです。こういうあのボタン、フックがついたやつ合皮なので革じゃないんですけど好きなんですよね。でこれを使ってますで。これと似たようなのがその後キャンドゥさんとか、まあ、ダイソーさんにもあったのかな。いろいろ出たんですけど一番これが好きなのでね私はこれしか使ってないんですけど、えー、岩谷の缶ねこれに巻いてみます。どんな感じかっていうと えっ、ー、と、ちょっといっぱいいっぱいで巻きますね。はい、えー、いいですね。いいですね。あ、いいですね。<笑>いい、って言われても何がいいのかわかんないと思うんですけど。要はですね、ここがですね、寸たらずで、手に触ると、このトゲトゲがね、手に当たるような作りのものが時々あるんですけど、それはないです。えー、十分ね、まあ、7ミリ、8ミリぐらい余裕がある感じなので、 手にね、この黒い面ファスナーの部分が当たるっていうことはないですあーいいですねで CB 管のね一番下から上までねちゃんと余裕がありますのでこういう感じでね持ち歩ければいいかなとでループに何を吊るすかはねいつも課題で<笑>答えが出ないんですけど<笑>はいただねループは私は好きです個人的にねいいなと思ってますもう一色の方もね開けてみましょうか こちらですねはい、えー、これはちょっとタンというかサンドというかねそういう色ですで色が違うだけでそれ以外は一緒なのでそうですねこちらもねいい感じですタグとのねなんかこうカラーリングはねこっちの方が少し好きかなでまあ CB 缶ばっかり巻いても芸がないのでね、えー、CB 缶に巻けるっていうことは他にいろんなものに巻けます例えばこれ同じくセリアのね ボトルですね水を入れてね、えー、私の場合はお米を入れたりしてねこれで、あのー、炊飯もするのでこ れ, これで炊飯するっていうのもこれを火にかけるわけじゃないですけどね、えー、炊飯の準備をする、えー、米をここまで入れて水を最初にここまで入れてとかいうねそういう準備をするために使いますのでそういうようにね持ってるんですけどこのボトルもねこのぐらいの大きさなのでちょうどぴったりだと思いますはい、えー、巻いてみます そうですね。いいですね。いいですね。だから、水飲み用のボトルをね、持っていくにも、こういうのがあるとね、ちょっと感じよいし、またループがね、えー、今はわかりませんけど、何らかの役に立ちそうな気がしますし、まあ、こんな風にね、並べといても色が違っていればね、間違えないし、あの、認識もしやすいし、いいんじゃないかなという風うに思います。それ以外で言うとね、何を巻くかなということなんですけど、まあ、 今までもね、こういう CB 缶カバーは、ね、いろいろ持ってると思うんですけど、私の場合だと夏だったらやっぱ虫が出るのでね、こういう殺虫剤系、これこのままね、ちょっとペタッと置いとくのはね、あまりにもこう、見栄えが悪いというかね、雰囲気がぶち壊れなので、やっぱこういうもんに巻いとくとね、どうでしょうか。これは人によってね、好き嫌い分かれると思うんですけど、まあ、 ふまきらって丸出しよりはねこっちの方がちょっとこうキャンプのねサイトにも馴染むんじゃないかなという気がしたりはしますはいまあこういう使い方もありますよねあと私の場合はねこういった、えー、と燃料用アルコールこれホームセンターとかでね 500ml で300円とかで売ってるんですよすごくね入手しやすいし使いやすいのでね気に入ってるんですけどこういうものもねこういうものに巻いてやることによってほら ちょっと感じよくなるでしょ<笑>そんなことないですかね。<笑>まあ自己満足の世界なんでね、あれなんですけど、こういう風にしてやることによって、CB 缶とかボトル以外にもね、まあ、殺虫剤とか、こういうアルコール容器なんかもね、ちょっとこう、キャンプサイトに馴染むような感じで演出できるので、いいんではないかなと思うわけです。はいえ。ということでね、なんかあの、CB 缶カバーを買ってきた割には、CB 缶以外のものに巻いちゃいましたけど、 まあ、実際 CB 管カバーはねもう皆さんね何かしらこう気に入ったものを使ってると思うので、まあ、それ以外のものなんかでもねこういうふうにうまく使えればねいいんじゃないかなというご提案としてね紹介してみましたこの動画いいなと思った方は高評価ボタンそれからチャンネル登録の方もよろしくお願いします殺虫剤殺虫剤か殺虫剤がついちゃうとやだからな 飲み物とかは殺虫剤とは併用しない方がいいよなそうするとこうなるよなこうなるよなそうするとここに何を吊るすかだよな難しいんだよな例えばこういうあそっかこれで引っ掛けてやればいいのか引っ掛けてやったら吊るせるか そ う, かそういう使い方もできるんだこれはいろいろちょっと試してみる価値はありそうですねこうやってね上に何かに吊るしてこうぶら下げるとかねいう感じはできるのかなうんそうだね、まあ、これはこれでいいと思うしまあマグネットリリーサーとか使わなくてもねカラビナをいっぱい使ってやれば こういう感じになるのかな。こういう感じになるのかな。カラビナだらけにしてもけど、何を吊るすんだろう。うん、ちょっとそれはよくわかんないな。ちょっとわかんないな。吊るすものがいろいろあるんだったらいいけどな。そこはちょっと分かんない